入り口は左側です。 動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子、青ンです。この動画にコメント、高評価、そしてチャンネル登録、お願いします。さて、現在地は、会津高原小出口駅と言いまして、ちょうどそのホームに僕はいるんですが、野岸鉄道と会津鉄道のちょうど境界駅に当たる駅なんです。向かってこちら側が会津鉄道会津線。そして、こちら側が野岸鉄道合図絹川線になります。 <笑>見てください。もう周り本当に真っ白です。雪の世界、銀世界になってます。予報を確認してきたんですけれども、まさかこれほどの雪が降っているとは思いもしませんでした。さて、今回の旅行シリーズ、名付けて、僕、合図編とでも言いましょうか。なぜまたアイズへ足を運んだのかと言いますと、3ヶ月ぐらい前に SL バネツ物語に乗りたいなと思いまして、その旅行を終えた時に、アイズ鉄道さんの時刻表を入手したんですね。このパンフレットに、料理の美味しいお店、いろいろと面白い情報を がありまして、今回はオクアイズをテーマに旅行してみようかなと思って、この雪の中なんですけども、見てみたわけです。ここから始まる旅行というのは、オクアイズにですね、ユニークな麺料理が2つ見つけましたので、実際に食べて、皆さんに見ていただいて、楽しんでいただこうと思いますので、最後まで見てください。というわけで、今回の旅も始めていきたいと思います。メガネで思っちゃったか 最初のお店、こちらになります。会津高原プラザ、憩いの家さん。こちらのお店なんですけれども、食事もできますし、お土産も買えます。会津バスの乗車券も買えますし、さらに観光案内までしてくだされてると至れ り, り尽くせりという場所なんですね。こちらの憩いの家さんで出している3、三種合体麺という、うどんとそばとラーメンが同じ丼の中に入っている麺があるらしいんで、いただきたいなと思います。 というわけで、会津高原憩いの家さんの3種合体麺をいただきました。とっても美味しかったです。というわけで、次の肉合図のユニークな塩料理探しに行きましょう。 名<音楽>な屋市会津島終点でございます取り口右側です。 しばらくご注意ください。<音声> 会津田島駅やってきました。この2階にレストランボーノというお店があります。ここにもまたユニークなラーメンがあるらしいので、早速食べに行きたいと思います。